皆さんはロジクールのマウスを使ってあれなんか弾が止まるみたいな経験はありますかそれはマウスのチャタリングといって直すことができますまあ直すといっても昭和の直し方みたいに斜め45度から叩けばいいんでしょって感じでは直りません今回はロジクールの G Pro ワイヤレスのチャタリングを直していきたいと思います必要なものはハンダー ご用意くださいまずは画面に出ている部分のマウスの裏側についているシールみたいなマウスソールって言うんですけどそれを剥がしますその次にそのシールの裏にあるネジ合計7個あるんですけどそれを外しますマウスの裏の蓋の部分を外して 中にバッテリーがついてるんですけどそのネジ止めを一度外してそのバッテリーを外しますそしたら中にネジが4つあるのでその4つを外しますそうするとクリック部分を裏から引っ張ってあげると綺麗にニキニニキって取れちゃうんで取ります上についてるプラスチックパーツを外さないと基板が外せないので一度プラスチックパーツを外します その後、下の基板が見えますので、下の基板は4つのネジで止まってます。その4つのネジを外します。そしたら、僕はこの基板をひっくり返して作業してますが、パラレルケーブルの断線のがちょっと怖いので、なるべく外して作業することをお勧めします。マイクロスイッチの外し方のコツなんですけど、すべての端子にモリハンダをして、真ん中溶かした後に、右溶かしながら押さえ込む。真ん中溶かした後に、 左溶かしながら押さえ込むと綺麗にマイクロスイッチの方が外れますだいたい中にハンダが残ったりするのでそれをハンダ吸い取り線っていって中に詰まったハンダをこう吸い取ってくれる銅みたいなやつがあるんだけどあのそれが熱伝導率、まあ、高いからあのこういうティッシュにくるんでちゃんと吸い取った方がいいんですけどあの残ってたら吸い取ってくださいちゃんとあとからこうマイクロスイッチの方を入れるんで 吸いい取っておいておくださいで、同じ手順で別のマウスからマイクロスイッチ取るんだけど、まあ、実際その高くないから買えるなら買っといた方が絶対いいかもしれない。俺はちょっとお金がないんでちょっと。NEC さんのちょっとマウスを<笑>使いました<笑>。で、マイクロスイッチと基板が用意できたので、その基板にマイクロスイッチを隙間ができないように入れ込んでください。もし隙間ができたり、 ハンダゴごてが当たってプラスチックが溶けたりして、なんかボコってしてる場合はもう別のやつ使ってください。あの、その時点でちょっとパーツ的にこううまく入んなくて、あのクリックの押し心地が本当に変わってくるので、あの本当に隙間ができないようにしてください。で綺麗に入ったら、ハンダでくっつけて、今やった作業、えっとプラスチックパーツを外しての作業を、えっと、締めていくだけなので、あとは簡単です。 で、今回ジ p プロワイヤレスの修理をしたんですけど、右クリックがオムロンで、左クリックが NEC のスイッチを使ってて、正直な感想として、若干左クリックの方が重いかなとは思います。だから、左クリックをクリックが押しやすいっていうか、クリックが軽くなるようなスイッチを使えば、バンってすぐにクリックできるのかなとは思いました。もし、ためになったよとか、すごいなとか思ったら、 チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。こういう修理を通して、今持っているデバイスに愛着を持って、すぐに買い替えるんじゃなくて、今のデバイスをさらに好きになるみたいな人が増えてくれたらなぁとは、私は願っています。